たくさんの皆様、どうぞご清聴ください。緑の反転をしている皆さん、お帰りの集団。高田からおいで。 ありがとうございました。お疲れさんでございまして。今日からお越しくださった皆さん、参加のおペラ歌手集団、本場席前をつけ 新年には森岡青年会議所自立の参加そして一般参加の皆さんです一般社代行人森岡青年会議所のパレードです森岡青年会議所は第1代目から関わり初催大会の一目を担っている団体です花車の上では2 0 1 7年実施最初のパレード 岡山頂部に最大の大太鼓の演奏が行われております。大大湖の発熱 入と国境を越えた国際交流から多様な発性を育ててきたと願い実施した国連事業、40% も、森中経育園の3市5長から選ばれた中学生ルーベイが参加し、台湾の夏を中市において地元の中学生と国際交流を行ってきました。その際、を、 中学生に教えて現地のにて、ておいいりりでををししまます。それからも、のの皆さんの踊りに誘いますので一緒に鬼岡三千踊りをお願しま